みなさん、こんにちは。アップタイピットミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。今回はインサイドピッキングとアウトサイドピッキングというものを皆様にご紹介させていただこうかなと思います。インサイドピッキングとアウトサイドピッキング。まあ、正直なところあの、ギターの練習をする上であのこんな知識は全く必要ないんですけれども、まああのまあ、興味があったらあの覚えておいてもいいかなと思いますあの。覚えておくと何かしらいいことがあるかもしれないかもしれない し, な い, しないかもしれない。<笑>あまあ、まあ、やってみましょう。えー、今回も画面ドン。えーと 画面のズババババーンとピクチャーインピクチャーもしながら音も音もお見せしながらやっていきますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。<音>それでは、早速ギターを取っていただいて、構えていただいて、まず、ちょっと練習フレーズを弾くところからスタートしましょうか。練習フレーズ。予言の5フレットを人差し指で押さえて、それ<音>で、そのあと、予言の5フレットから6フレット、7フレットといってください。5、6、7。 それで、その後に3弦に移って、また同じように五・六・七と弾いていきます。五・六・七。こんな感じです。6個の音があるわけですね。それで、これをオルタネートピッキングで弾いていってみましょう。オルタネートピッキングというのはダウンとアップが必ず交互になっていくようなピッキングのことです。最初の5フレットのところがダウンでスタートして、アップ、ダウン。 で三弦に移ったときにアップからスタートしてアップダウンアップアップアップ。と行きます。これを繰り返してみましょう。でこう繰り返していくうちに。この一番最初の音である予弦の五フレットの音。ここがダウンじゃなくなってしまったならば、どっかでピッキングが狂ってるはずなんですよ。 それぞれ6個の音を並べているのでダウンからサブ車で必ずここがダウンになるはずてく<音>でもこれがどっかでそのピッが狂ってしまってアップちゃったりとかするとどっかで間違えていると、えー、そう思ってください<音>でこれができなければもっとゆっくりでもいいですしもっと速くできるだったらもっと速くしてみてください でもどんだけゆっくり弾いても、どんだけ早く弾いても、ピッキングが崩れなければとりあえず OK ということです。あ、えー、と後で詳しく説明しますが、今、このフレーズを繰り返し弾いていると、アウトサイドピッキングをやっていることになります。これがアウトサイドピッキングの練習になります。おらおらおらアウトサイドアウトサイドアウトサイドそんな感じです。もう一つ、インサイドピッキングの練習をおいてみましょう。これがなかなかまたシンプルでございまして、 えー、と弦を逆にします。3弦の5フレットからスタートして、予、えー、弦の5フレットをアップから引き出しましょう。3弦と予弦を逆にするという感じですね。3弦からスタートして、予弦に行く。 なので、この3弦の5フレットがダウンピッキングの開始地点になっているはずなんですよ<音楽>。一般的に言って、前者のアウトサイドピッキングに比べて、後者のインサイドピッキングのほうが弾きづらいと感じるはず。 なんですが、どうでしょうか。とりあえず、これめっちゃ速くしても、めっちゃゆっくりしてもいいので、正しいピッキングを手順で弾けるようにすることが目標です。必ず3弦の5フレットこのスタート地点はダウンで弾く。ダウンダウンダウンという感じです。これを繰り返していくだけでも、それぞれのピッキングの練習になりますので、よかったら繰り返してやってみてくださいませ。とりあえず、いっ一旦画面が閉まって、 アウトサイドピッキングとインサイドピッキングというのはそもそも何なのかという話に行ってみましょう。そもそもそれは何よ と,、えー、と。ギターをここでこうバーンとぶった切ったとして、横から見たとします。こうネックがあって、まあ、弦が6本こう張ってあるわけですよね。ここから見た図というイメージです。それで、今3弦と四弦を弾いているので、この場所を・・ ちょっとクローズアップ、ズームすることにします。ベベン ベ, ベンベンベンベンベンベンベンベンベンベンベン。そうすると、まずこうネックがあって、3弦と4弦がありますよね。1回目のほう、前者のほうのアウトサイドピッキングに関しては、この外側から、 行く、弦移動するピッキングなわけですよ。最初に5、6、7と弾いたとき、7フレットを弾いたときに、ピックはダウンピッキングなんてこっち側の方向に行きますよね。こっち側に行きますよね。こうバーババッとこう流れますよね。外側から流れますよね。外側から流れて、でその次、3弦の5フレットをアップで弾くわけなんですけれども、こういう動き。外側、外側というこういう動きがアウトサイドピッキングなんていう言い方をします。それで、後者のほう。 インサイドピッキングに関しては、3弦5フレットから始まって5、‐5,6,7 をダウンピッキングした後、3弦の7フレットをダウンピッキングした後にこっち側に流れて、こっち側に4弦をアップピッキングしますよね。ダウンを押してからアップピッキングすると。さっきとこの逆の動きになっているわけです。 この外側からピッキングをするのか、それとも内側からピッキングをするのかで、アウトサイド、インサイドとかという言い方をしているんですけれども、こんなピッキングのことなわけです。それで、アウトサイドピッキングの場合、前者のほうですね。この外側からこうダウンピッキングがバーンといって、こうやっていく場合、普通にピッキングをしたらピックが自然と下に行くので、そのまま振り上げれば OK とって考えになるから、割とやりやすいはずなんです。 けれども、インサイドピッキングの場合は、内側からこうバーッと行ったときに、そのピックがこう下の方に行っちゃうので、行、まあ、ってみれば次に弾かなければいけない弦が遠くなるわけですよね。なので、ここの部分のコントロールがすごく難しいということで、インサイドピッキングは難しいとされておるわけでございます。なんとなくわかりますでしょうか。なので、この動きだけをひたすら抽出するとしたならば、<音>この3つ目の 音, 音、前者のアウトサイドピッキングに関して言えば、 4弦の7フレットと3弦の5フレットをひたすら繰り返す、米米米米米米米米みたいううな感じで、外側、外側、外側、外側ってやると、えー、米米ピッキングでございます、アウトサイドピッキング。だんだん米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米<笑> それで、その次、インサイドピッキングだけを抽出するためには、パーパーピーボーンっていくところ の, この3弦7フレットと4弦5フレットをひたすら弾き続けるわけです。でも、3弦はダウンで弾いて、4弦はアップとなるわけです、えー。ちょっとごめんなさい、画面を入れましょうか。画面のズバババ バ, バーンと、えー。さっきのコメコメピッキングは、4弦をダウンして、3弦をアップ。 それに対して、インサイドピッチングに関しては、3弦7フレットと4弦5フレットを交互にいくと。こっちに行って、こっちに行って、こっちに行って、こっちに行って。とな<音>るわけです。 自分も速くなってくると、なかなか怪しい感じなんですけれども、こうやってなんかそこだけ抽出して弾くと、あの後者のほうがやりづらいのがなんとなくわかるかと思います。ちょっとおまけで、えー、1個くらいの練習フレーズをやってみましょうか。3弦7フレットを弾いて、4 弦, の4弦に移って、7、5、4。で、このまま7、5、4と言ったら戻ります。 感じのフレーズこの3弦の音、3弦の4フレットの音をダウンピッキングで弾くと難しいインサイドピッキングになります。3弦弾いてからアップでに弾かなきゃいけないので、ちょっと遠いと。それ<音楽>で、この3弦4フレットをアップピッキングで弾くと。<音楽> 弾きやすいアウトサイドピッキングになります。ちょっとこんなフレーズも余裕があったら覚えておいて、<音楽>ひたすら繰り返してみてくださいませ。3弦をダウンで弾くほうが難しいはずです。それで、3弦をアップで弾くほうが簡単なはずです。こんな感じです。 なんとなく分かっていただけましたでしょうか。まあ、インサイドと言われるゆ園、アウトサイドと言われるゆ園はこんな感じです。で、なんでインサイドのほうが難しいかということも分かっていただけたかと思います。まあ、これからいろんな曲をコピーするにあたって、まあ、こういったピッキングがいろいろ出てくると思うんですよ。それで、このフレーズどうもうまく弾けねえぞと思ったときに、インサイドピッキングに、まあ、原因があったりとかするときも、まあ、きにしろあらずです。それで、そのときにそのピッキングの手順を変えて、インサイドのところをアウトサイドに切り替えるというのももちろんありなんですが、いや 気合いを入れて、インサイドピッキングを克服してやるぜという路線もありという感じです。僕はどっちかというとそっちのタイプでございました。まあ、その辺はみなさんがどうアプローチをするかはわかりませんけれども、まあ、こんなのもあるということも、こういうピッキングもあるということを覚えておくと何かしら役に立つかもしれないので、まあ、せっかくここまで動画を見ていただいたからには覚えておいていただけますと幸いでございます。以上でございます。インサイドとアウトサイド、えー。役に立ちそうでしょうか。理解ができましたでしょうか。まあ、ちょっと、ね、いろいろ練習フレーズを・・・ 紹介させていただきましたけれども、早く弾くのはもちろん難しいので、できる範囲の速さで、ゆっくり確実な手順で間違いを起こさずに繰り返してやってみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら、ハッハッハッハッハッ。